もりもりプレートを手でもしくいただくそう、今回はグルメ会ですうーこれやばい、ね、どうもマックスです。私は本日こちら、えー、飯田橋の駅から徒歩30秒ぐらいですかねここベラン琥珀ブルワリーさーんこちらに来ておりますでね、こういう 真面目なオープニングは僕いらないんですよちょっと見てくださいあのね、あの今ジンメアなんですよジンメアなんてちょっと胸元のセクシーさが消えましたすいませんたしました本当にもういろいろなところに引っかかりかねない胸元すいませんでしたでもっと見てほしいのはこの足元見てください下げてくださいーんいやもうアップテンポわかりますこれわかります何の関係性から中学生の夏祭りスタイルわかります<笑> ちなみにこの靴は僕が、えー、とニューヨーク行って調子こいてもう2足ぐらい1足かと洋服ちょっといっぱい買ったんですけど羽広げすぎてあのハニコさんにガチで怒られましたマックスゲス<笑>今日はですね先ほど申し上げたこちら琥珀ブルワリーさんでやるんですけれどもなんと緊張しておりますいつも台本ないこのオープニングにもかかわらず緊張しますなんでかというとなんでかというとちょっとね 今今風風のの匂匂匂い、いいいいいい流れれががこここうううなななんんんですすけどちちっといい匂いがするるじゃないなんそうゃんだそうゃだだそそもやー回 イ, エーイーこんにちははに歌とる食いアイドルししし<笑> あ, ーありがとうございます。 サムライティング今日から有料チャンネルだ な, なるほ ど, んでするほどです、ね、お金取らないと思ったでしょうこの感じちょっと後でねあのポロリとかあるかもしれないしめめめめめ見てくださ い, ださい今日から深夜番組に、ね、なりましたというわけでそんなモアイちゃんをお迎えして今日はいろんな料理を食べたいと思うんですけれども、はい、ちょっともう先に言っちゃおうかな、うんうんうん、今回こちら琥珀ブルワリーさんはオリジナルの料理っていうのがこちらローストビーフとか有名 なんですねあとプリンスイーツとあるんですけれども、はい、今回はこの肉だけに限らず他のお肉料理特別にいろいろ作ってもらって嬉しいそれではこのオープニングの締めは僕ではないもやちゃんお願いしますはいレッツイーティーン違う今じゃないあってるよもう<笑>今じゃなかった俺個人的に自分の動画撮りなかったこれレッツーテだけ今だったなこれ ははい、いそれではやってまいりまりした、うん、この目の前に、ね、お互いのあるんですけれども、うん、今日は、えー、とーこれだけではございませ ん,、うんうんうん、このデカ盛りプラスケーキとかを合わせて2人で1 0キロ超え1 0ロいきたいと思いますじ、うんうん、ちょっと説明していいですか、うんえー、とまずこれが、えー、とーダチョウのゆで卵ゆで 卵, ですゆで卵、はい あてかもうちょっと面倒くさいんで説明してもら っ, <笑><笑><笑>、はいえー、って、ねっはい、いいで す, 下はなんですかこれ 下がえー、と2種類のローストビーフをご用意させていただいてましてご飯、うんはいえー、の上に敷いてあるのが和牛のローストビーフです。 ちなみにその重量ってどれくらいにあたりですか？そうですね。これがご飯とまあお肉卵全部合わせてだいたい5キロ弱ぐらい。5キロ弱。ーすごーい。結構あるんですね。グルメ会。二つ合わせて二つ合わせてえっ、ー、と8キロ 8.5 キロぐらい。<笑>なる 8.5 キロ、はい。すごい。で他にもこの後料理しますね。はい。なるほど。ー嬉しい。 多分俺グルメ界といえど、うん、やっぱりこういっぱい食べるんで、うん、足りないかもしれないんですけど、うん、おかわりってありますもちろんおっもし買うんだ香りをプラスアルファあるんで多分だってマック食べるの早いし、うん、私チンタラ食べてたらチンタラ<笑><笑>あと1 0キロぐらい余裕あるおっ<笑>言って後悔することってありますよ<笑>楽しもう、ね、いいですかじゃあいただきますしちゃっても 行きまーす。よいしょー。好画面見ちゃう。見ちゃうよね、うん。いただきまーす本当にいい。もう好き食べよう。行、うん、っちゃおう。いただきまーす。すごい。どうしよう。どっから行く？ね、えーどうしよう。一番おしきなローストビーフですか？一番おしゃはローストビーフですね。しも黒毛和牛じゃない和牛の和牛のピスです。じゃあちょっとなんか下に引いてある。おー美味しそー。 霜降りこれ味ついてますまでってってますの、うんうん、<笑>ここれ、完全に本物のやつや。うん、結構、ロートビーグって赤身の イメージだけど、しももにやからすっごい脂の甘みが感じられてめちゃくちゃ美味しい今日はもうそういうことは全部もあちゃんに任せな<笑>仕事してください<笑>もうひさひさ食べるっていうそしてうーん、肉もねこっちがあれかなんかソースいっぱい、ね、んだよねいや、か確かにチーズいっぱいこれローストビーフに合うソースどれですかローストビーフに合うのはあの卵が 醤油が、あったりします。隣にある、グレービー掃除。お、はい。ありがとうございます。その、白いのに入ってる焼肉の、和風バーベキューソース。この三つがはい。ありがとうございます。 天才じゃないですか、マジで。天才。肉でもめちゃめちゃうまいのに、うん、かける五ぐらいでうまくなりますよ。ね。そ ん, んか。やばいよね。トリ醤油、初めて食べた卵黄トリュフ醤油ね。完全いでかいっす。<笑>うちのチビぐらいの頭の店なんだけど、これ、マジで、これやばいよ、これ。ほ<笑>ら<ラ>。あ<笑>、すごーっい。てか、そもそもダチョウなんて僕、僕食べたことないっすよ。 ないっしょダチョウダチョウ実はあってえ、ダチョウのお肉がめっちゃ美味しくて、なんか、ダチョウのお肉って菌がないから、生でも食べてよくいいかなめっちゃ美味しいんですけどす、と、ダチョウのお肉と目玉焼きは食べたことあるけど、ゆで卵は初めて、美味しかったわ、美味しかっためっちゃおいしい。 で卵、普通の卵の二十五個分ぐらい。<笑>ええー。これ卵だ、何グラムぐらいあるんですか、重さ。この卵でええー、体ない状態で一点五キロぐらいあります。え, ー、すえ卵だけで。卵だけで。すごい。すご い,、ね、う, ん う, んすごいすうん、もう、どううん、スキン食べちゃうね。うん、うん。うん。スキン食べちゃうね、本当ね。 いやーうま、んうん、まこここれれは何ですすかだちおろししポンさっぱりりり作作たん手の鼻息が荒くなってしまった。な<笑>ならない 味っあてすごいさっぱりするし。 猫、うん、もっていうかいいあの最初に言っときたいことがあるんですけど言っていいっすか、うん、あの僕、はい、大食い始めたのがもやでちゃんなんですよきっかけがかもやちゃんには何回もお話してるんですけどじゃあ改めてちょっとしたいなと、はい、あ、の、僕が2014年ぐらいにたもやでちゃん出始めてその、がっつり僕ね本当知ってるんですよでも2013年ぐらいから出てるんですよもやでちゃんそうそうそうそう、ね、大阪予選とか言ってたよね 知っててで2014年でバーンってなってその時に、うん、あっかわい子出てきたなーってなってずっともともと大食いオファンなんでテレビ見てるんじゃないですか<笑>っていう中で馬場ちゃんがブログあげてた油そばのチャレンジメニュー行きましたもんでブログあげても、うん、で美味しかったウフフみたいなブログあげててそのお店行ったんですよそしたらチャレンジメニュー結構簡単にくらいできてチャレンジメニューやってたブログなんですけど<笑>はいはい、はい、チャレンジメニューの回のブログでで あのー、めちゃめちゃ美味しくて簡単にくらいできてあれこれ俺いけんじゃねみたいなとこがきっかけだったんですよだから本当にお前ちゃんが導いてくれたおかげで色々人生がめちゃくちゃプラスになって今があるんですよねなるほどこれ本当にマジで本当にありがとうございます嬉しいよかった本当にこれね本当にねマジなんですよマジでここで言いたいのは本当にマックスが大食い業界に来てくれて本当に嬉しいでも 褒める褒めるのなんか恥ずかしいけどやっぱムードメーカーやし<笑>マックスがいるといないとで多分大食いイがの業界がこんなに仲良くなることはなかったんじゃないかなってもう本当にありがとう。僕はあのもう四年四年五年目ぐらいですけどこうお付き合いさせていただいて初めてやりました。<笑><笑>これ割とガチですこね、や<笑>つ<笑><笑><笑><笑>。めち嬉しいです。やだって初めてだよね今そんなこと言ったもんね。うん、そうかもずっと思ってた。 <笑>思ってたけど俺優勝<笑><笑><笑>。嬉しいですね。もやさんのおかげできっかけで大食い始めて、うんうん、でそのもやさんからすぐにおっしゃって。そう<笑>本当に感謝してるな<笑>。マツさん、これガチ今照れてますからね。<笑>いやガチで、喋れてないもん。<笑><笑>えでもマジで、うん、それはマジでありがとう。うんうんうん、あ、そうなんだ。こ俺エピソードしてるの。 うーんい嬉しい本当に初めてすぎるそれはえ本当にねすごいあとなんかあのハニコさんのハニコちゃんの料理が美味しすぎる<笑>たまにねマックスの家で開催してくれるハ<笑>ニメ司会が楽しすぎ る, ちれるんですよあそうやってらっしゃいますよねツイッターとかでよくそうそうそうでまたあの嫁さんも、はい、お前さんのこと大好きでああなるほど だからも う, もうずっと海外行言ってるんですよ<笑>っていうかあれっすから普通にあのライブとか行ってますから、ね<笑>うんうんうん、あ普通にファンなんですねで CD も買うし握手会も行ってるしンピン で, <笑><笑>で一人でなん か, かもケーキとか作って持ってきてくれてで、一回その嫁さんに聞いて面白かったエピソードが握手会に行って思わ<笑>ずいてでこう 結構あの、声高いじゃないですか、うーってなるじゃないですか、で、嫁さんも結構声高いんですよ、<笑>あーってなるからなんか、なんか超音波の響き合いみたいになったらし い, いですよ、あー、あー<笑>、あー、あー、ね、あ、う、ー、ん、あ、う、ー、ん、ああー、あー、あー、あー、あー、あー、あうあうあー、あー、しー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、ああー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、あー、 でもねあ、いい奥さんもらったね、ほんまにそれが何より嬉れしい、私は。<笑><笑>いやでもね、そうなんですよね、だって本当にだって、僕の素人時代って言い方 あ, あれかもしれないけど、その時から知ってるわけだから、僕はゼロの時から知ってますからね、その東京の桃太郎寿司、高円寺の桃太郎寿司とかでやった大食い王の予選ですよ、東京予選、2015年の7月ぐらいだったかな、そう本当のデビュー。 え、震えたなんかすごい 時, 時代が変わるみたいな感じだったねすごかったそれマジうんガチガチガチガしてて「<笑>行く行く行く」みたいなヤバいやつ出てきたぞみたいなホんトに、ね あるようでなかったんですよねこういう、結構、こう、うん、がっつりと話す感じで、うんうん、あ、そうなんですか共演は何度かさせてもらったりとかあるんですけれどそうテレビとかで共演されたりとか多いっすけどね多分ね、今ね、あの、侍見てる方お気づきだと思うんですけど、うん、多分相当違和感のある感じだったの、僕があ、こいついつもいつもの感じじゃねえな<笑>リアルに伝わってると思いますよこれね、俺も感じてたあ、感じますよもうこういう感じね、こ う, うん。戦友でもありますうんうんうんうんの人でもあり、専用のような感じ こでニューヨーク行ったりとかもしたなねえ、何回行った一緒に2回か2回かな2回ですね行ってますうん。それ以外それ以外もタイとかベトナムとか全部一緒行ってるもんね行ってるねなんでなんか楽しいのが今だから言うけどなんかなんか選手は次の日の試合もあるからお部屋ロとなしくしなさいって言ってお弁当とか渡されるのに<笑>マックスと。 <笑>行くとか言って2人で買い出しってそれ言って大丈夫なの<笑> 俺, 俺言っちゃまずいからなって言わないといたんだけど一応<笑>ただそれやってその大会でできてるっていうのはそうですね今のは許されるかな食べ る, か食べる前に食べてるっていうのはやっぱ食べる人だから食べる人の気持ちを大体分かるんですよでなんとなく好みも見てるんですよだからも う, こうホテル戻って、はい、もう外出ちゃダメだよってこう偉い人に言われるんですよだ、うんうん、だから分かりましたたっって言うんだけど帰ったらエアで ちょっとさ下にケンタッキーあったけどに行かねえんだそしたら、行かねって振るじゃないですか、そした ら,、ねはい、したらもう、いのしまで行く行くって来るんですよ、<笑>で、行くじゃないですか、やっぱ楽しいんですよ、まあ、そんなのを海外行ったら、毎回、いろ、うんな、毎回だったね、<笑>うん、<笑>一回ね、ニューヨークでね、結構なんかね、ちょっと怖い感じのとこあったんだけど、うん、なんか二人でなんか、わけわけやりながらの、やり過ごせたみたいなときはありましたね。ううん、ううんうん、うんんあ、そうなんだった なんだっけななんか一回なんか、お店に入った瞬間になんかもう閉店だったのか分かんないけどほうきでシッシみたいにされて<笑>モップそんなことあんの店員さんに「帰る帰る帰る」帰る帰る帰るみたいな<笑>アジア系のお店でなんかすごいんですよパワープレーが。 なんかねアヒルとか連れしちゃったのかなそうです<笑>でうまそうじゃんみたいな明かりもついてる人もいるから入ろうつって入ったら一気にそのやつほんとわあわあ<笑>みたいな悪い悪いみたいな、えー、で笑ってそのままあのバガキングさん寄って帰るっていう<笑>懐かしいね<笑>懐かしい本まにうん本当本当そんな感じなんですよいやなんか基本準備でってすごいと当に楽しそうなんで楽しいなんかこういう言い方がちょっと適切な表現かどうかわかんないですけど、うん 楽なんでもう分かる分かる楽なんですよ、ね、もあ本当に、うん、あっ今日はちょっとちゃんとやらないとあっみたいなのが、うんうん、なんかいい意味で湧かないというか、うんうん、<笑>ああなるほどなるほど、うんうん、やることはちゃんとやるんですよしっかりやるんですけど何かに緊張しないというかにう肩に力が入りすぎないという自然体で入れるというわりと割とゼロですだからこ う, こういう感じではない真ん中の感じう ん, うん、うんうん、それは感じますねちょっっとした緊張あるんやろうなっていうのは うん、緊張の、ね、私の一番ないかも、マックスズゃんいですか正直言っていいですか、うんうん、今日だけはちょっと緊張します<笑>さんからしたらねちょっとちょっとちょっとモヤさんからしたら、まあ、の気の知れた、うん、お友達、うん、マックスさんもモさんがきっかけですかゼロから一にした人ですよ僕を。この白いふわふわ美味しい<笑>突然だけど フォーソナリッシュのクリームそうです、ね、これ絶対好きだと思うの美味しい<笑>うーん、すごなんかホイップクリームみたいなうんねこれも作ったんですかそうん毎回作っちゃったですよすごいなと思って美味しいね美味し んうんやばいな、これういまいよ、うまいやばいガンガン、うんうん、ガンガン焼きうんよしょ、ガンガンいっちゃおう、ちょっとやばいわ、これ、うん、てか、サーロインでこんだけ柔らかいのに和牛、うん、やばくね、うん、ねっ、和牛めちゃくちゃおいしいやばいよねね、うん、ちょっとこれいっちゃおうじゃ 鶏もものコンビー。うーん。めちゃくちゃジューシー。中までちゃんと火が通ってるんですけど、すっごく食しつつしっとりしてます。うんうんこれ和牛をさ、うん、トリュフ醤油。 うん、これやばいね。普段、のこのソースとか、出るんですか。はい、これですうん。めっちゃ食べてほしい、えー。本当だよね。いいプリップリ。やるな。な 最近さうんガッツリお食してる最近ガッツリお食してない辛い、うんなんかね、うんうん、これホットドッグをうん目指し始めたから、うんうんうん、なんか前よりより一層やるようなトレーニングえ、今もトレーニングしてないあの回数は それこそ大食用の手前とかよりは減ったけど、うんうん、日常的には結構ドレインになっちゃってるパターンが多いえいそれでこそアスリート本当アメリカ行かないのえーットッポやんないのうっくりしてーで終わっちゃった<笑><笑>なことない<笑>なんことないパン系得意うんこんなにかな あ, あのオットドッグめっちゃ大変、ね ねえモやつ的にさ、うん、あの水にダンプするやり方ありなの、ね、<笑>その辺あるじゃ ん,、うんうんうん、いろいろとそれも関係してくるよねで も, でも5にいれば5に下げて言うしあっちいったら全然ありかなって思うマジであっちっ楽しいようんえっいきたなってきたのあのねのりが超いいえホットドッグ何分で何本チチャャンンンンピピオオは、は女性のチャンピオンは 去年もスコアを落として30何本なんで10分10分で30分超えすごいマックスは俺は、えー、と去年の10分は決勝は39本だったかなで男性のチャンピオンは7えっ、ー、と去年今年は69だったかなんチェスナット10分で39本ちょっと信じられない待って1分 3点ん…でもあれ飲めるぜ音く練習すれば1分4本ん ?3 分4はあ俺はそうだね。すごすぎるっていうか海外いっぱい行ってんじゃん海外事情すごい聞きたくて大会とかも出てるじゃん、ね、人前でさあー、うんうん、どの国が一番やりやすいというかこうあれ盛んっていうかこう オーディエンスがッるなんかねベトナムで1回大食い大会多分ベトナム史上初の大食い大会を開催して、うん、その時も神扱いされたなんか<笑>何神扱いうんみんな大食い自慢のっけ男の人たちが出てきてで私があっさり勝ったからもうなんかすごいみたいな神というかもう魔法使いみたいな本当に、うん、えその た、た、食べたものはなだったねベトナムでそうあそうねうんなんか4キロぐらいのほうは、ん、早食いみたいな早く食べたら勝ちで。けうんね一番に食べたかなうんだからまだまだ大食いは大食いって文化がない国めっちゃあると思ったなそれ大食いの受けはよかったの、うん、めっちゃ良かったあマジで サムライでベトナムお願いします。<笑> ベ, ベトナムサムサあのタイでお願いします。あ侍でベトナム。あはい。タイですうちの代表がこれ言うと本当に動いてくれるから。私も連れてってほしい。タイに行きたいベトナムにも行きた い, <笑> い, きいお願いします。代表お願いします。行きましょうか。行くんだ。<笑>あの阿ねマジで動くから。本当に、うん、本当に私もあの出てってください。 ううん、んんいママママジジジジジででで行行行行行行くくくくくののののタイの行ららますかかかなななどどここアせ僕トリフジョイお願いします。 俺的にはやっぱフォー食いたいからうまいフォーうん、うん、ベトナ ム, ベトナムでもその大食いの受けがいいとこ行こうなベトナムだねやっぱうん、うん、これ一番いいわすごいですねまさかのお前じゃん、うん、第2回があるかもしれない、うんうんうん、海外遠征編マジで行きたいお願いします代表すごいなうまっ いけなかったと全然入れてもらったやつだからね、うん、ガンガン<笑>めっちゃおいついてと、うんうん、う。<笑>ガンガン入れてる私、ほんとにックスが入れトる食べきれないっていうアクスがない心配がないお皿、もう一つもらってもいいですかねあ、てか骨を預かってこっちあ、確かに骨入れとかね 買う当たりあっこんにちっちゃいあでも、ねまあ、こっからいっちゃってもいいかなこっからいっちゃってっゃもらっていいかなあれやそっかそんなに海外だとあれなんだ紙扱いされるんだうんうんすげえなんか普通に人ってなんか大きい人が食べるって思ってるからそれにちっちゃいモイルが使 っ, ってん なんかイリュージョンみたいな感じだった。う、えーじゃあ女性ではあんまりいないのかな。うんうんうん。え、あのベトナムって視聴者さんいらっしゃるんですか国？このチャンネル。います。おお、はい。うーん。 新しいお皿をすいませんはい、ますうーん飲みうん。タイおーあ 脂やべえお感じすげなって柔らかいすっごいジューさ、うん、普段さ、うんさ ご飯ってさあどうしてるの？普段はオフの時って何て仕事じゃない時？仕事じゃない 時, 時結構食べ歩き好きやから、うん。ちょっと食べ行く方が多いかも。うん自分で見つけるの店？うん。自分で見つけたりとか、え友達がなんか毎日聞いたりとか。その時結構がっつり食べる？うんその時は。 無限無限にお金があれば食べたいけど<笑>これしょうがないかな美味しさを優先する無限にそのさ、うんうん、全然話せる範囲でいいし、うんうん、あなた全然勝ってしまったらあれなんだけど、うんうん、昔とさ今でさ、うん、行く店って変わった、うん、変わっ た,、うん、わった<笑>でもね俺ちょっとその話したくて全然あなた言ってね いやなんかやっぱ変わるよね、うん、俺も変わったし、ね、うん、だいぶ変わったそう食べ放題にあんま行かなくなった<笑>まさにそれなんかそれが別に儲けてとかっていうよりかは仕事でもめっちゃ食べるのが仕事にしちゃったからこそなんか普段の食事をちょっと大事にしたいなっていうか質にこだわりたくなったすっげえわかるわうんすっげえわかるわ う変わるよね俺でもたまにやっぱ考えるもんそういうこと、うんうん、リアルにねこれホント直近だって言ってん、ね、う ん, うん、うん、全然私は何かさ、うん、だからかやっぱ考えるんだよねそういうことなんかこ う, そ う, そう普通に仕事して普通に帰って電、うん、車の中とか車の中とかでさ、うん、こう車のことかパーって街の風景見ててぱっ、うん、て目強ててあそこ昔よく行ってたなみたいな、うん、でも最近行ってないな なんか、環境とかうんうんうんうんうんいろいろやっぱ変わるじゃんうんあーっていうなんか、いるいるなんかすごいね昔の自分もちょっと一瞬フラッシュバックしたりとかうんうんうんうんうん、俺は、うん、とにかく燃え上げずっとドラゴくんに感謝うん俺一回 YouTube で燃え上がった時期があって、うん、その時に助けてくれたのがドラゴンんなんかうん彼の、で俺本当もうメンタル的にやっつけられ て, て、うん、もう大食いもやめようみたいなうん いつもえっと、2016年か ら, 2000… から2017年の帰り咲くまで本当にもうあったじゃん俺一時でんんんん暗黒期があったじゃん暗黒期その時にドラコ君と上野でご飯食べてたのかなんんんんんんで彼が なんか映像を回してたのアブラ油そば屋さん行った時になんか映像を回してて、うんうん、俺はもう動画そのものに恐怖心を覚えてたから、うんうん、もう嫌であったんだけどななんかなんとなく入れてたの、うんでそれを彼のサブチャンネルかなんかで流したの、うんうん、公開したら、うん、その な, んかなんか普通のマックスいいじゃんみたいなコメントもらった、うん、見た瞬間に「もうマジか」みたいな俺までやれるのかなと思ってそっから気分をこうリフレッシュさせてやったら「いい方向いい方向いい方向いい方向」って言ったから ゼロから1にしてくれたのも無わずで、うん、でその1から2にしてくれたのがドラコくんって感じかなすごーいこれめちゃめちゃ楽し知らなかった昨日あのー、これドラコくんのいる前でいろんな人に話すんだけど、うん、彼毎回セれアだから、うん、いやそんなことないからとか言うんだけど、うん、昨日 一緒になって、ちょっと駅まで彼を送るっていうタイミングがあって、うん、その時彼にまじまじともう一回感謝を言っといた、うん、<笑>だからちょっと変な空気が流れた、うん、<笑>車内二人でカメラも回ってないのにあーあーもうありがとうみたい な, なんかうんみたい な, な面白い<笑>でもでも本当にそうなのよそうなんやなんかすごい仲間ってすごいな大事あとあれもんだなあのハニコちゃんもさ そのと、うんうんうん、でもその俺あのー、ラスカル君っているじゃないですか。 その僕が暗黒期の時にラスカル君がちょうど動画を始めて伸びててでその僕が行った店をの記録をことごとく塗り返してたんですよだからその正直僕たちは面白くないじゃないですか、うんうんうん、だからそのラスカル君と会っても毛嫌いしちゃってたんですよねであからさまな態度で人が言おうが関係なくでそのときに、うんあのー、ハニコさんはラスカル君とも仲良くて大食い界隈のドラゴ君とかでラスカル仲良くてもう泣きながら一回 頼むからもう人に迷惑かけることだけやめてってマジで言われたんですよ泣きながらだ多分それまでそうやって言われるまで俺そのひどいことをしてるってことも気づいてなくて精神的に追い詰められすぎ て, て頼むから人に迷惑かけることだけはやめて本当にやめてって泣きながら言われたんですよその時にあ俺なんてバカなこと今までしてきたんだろうってことで気づいてからいろんなことが変わってで結果そのラスカル君の ここととも受け入れることができて、だから彼にもすごい何回もこの話するんですけど、えー、本当にごめんな、ね、あの時っ て, っていうこと言うんですけどそれでいろいろあって、うん、2017年の優勝を返り咲けて、うん、今があるっていうのはありますねな か,、えー、かなり濃い話してますけど濃いでも使っても平気ていや何でも使って俺はまじ NG ゼロだから何でも使っていい、うんうん、にすごいなんか本当にすごい 人生、映画にしてすごいそうなんやでも彼には本当にね迷惑かけたでも彼はねそ今そうやって話しても、うん、でも、そういう話を僕5回ぐらい聞いてますけど、うん、それを話してるマックさん見るのが好きですって言われるから、えー、もうでも人間的には彼に勝てない ね, ねうんんやっぱり思う本当に思うそれは確かに本当に落ちてる時がねもうもうそうやってなんかこう。 気づかない部分で温かくこう見守ってくれたというか、うんうんうん、その時に本当に周りの人のおかげで今があるなっていうのをすげえ感じてます経験いい話すぎるいよメンタルでやっつけられた時期とかあった、うん、自分が生きてる中でさ、うんうん、でもやっぱ私それこそマックスとかに感謝しててマックスとあのタニヤンと瀬山先生に感謝してて あの世界戦で私が途中で試合放棄じゃないけど試合食べれなくなった時になんかその後合流した時になんかすごいなんかみんな明るくなんか説明が難しいけどマックスみたいにうまく説明できんけど結構ガチぶっちゃけだ ね, <笑><笑>そう ね, ねちょっとやっぱやめてくださいって言うかもしれない、うん、<笑><笑>全然全然それはそれでいいそれはそれでいい 私もま試合途中でなんか出れなくなって突っ込んでたけど、でもなんかそれを多分全て分かって。みんなが。なんかすごい笑顔でなんだろ変に気を使わずにまあしょうがないよ。みたいな感じでなんか明るく迎え て, てくれて。それでめっちゃ感謝してる。それとみんなの感じがなかったら、本当一生。 かからなんか自殺ししてたかもしれない<笑>でもやっぱプレイヤーだから、うん、おやさや多の気持ち分かるけど、うん、でもそれは多分 今, 今の言ってるのは多分大げさじゃないと思う決して、うん、結構彼女の本社だと思います僕、うんうん、そうだよねそのだってさ、うん、攻めるわけじゃないけど、うん、上空的に考えて、うん、年始の特番で、うん、ゴールデンタイムで3時間とから4時間ぐらいの放送の大トリですよ、うん、で日本が勝つか負けるかっていう大トリの大トリでしくって。 俺だったら、本当にその、うん、さっき言った辞める辞めないじゃないけど、そこまでなると思う。で、う、も、ん、すげえな、這い上がれたのすげえわ。いろいろあったね。いろいろあったね<笑>でも、俺、思うけど、あの時、うん、一番現場で俺、本当に感動したのは、モヤヅラさとかあったじゃん。うん、だけど、その後に、うん、その場所にモヤヅラいなかったじゃ ん,、うん。あれ、アメリカチーム の,、うん、あのボブとか 森とかがも う, もう試合とかいいから彼女と大丈夫かみたいなのをスーパー打ってたのだから俺それ見てうわ何なんだこいつらと思って俺は そ, そこにも感動したあれねマジでマジで真摯だったよ彼ら本当に俺未だにあれを忘れないだからこの前ネイサンズで僕来てくれたの客で終わった後にアダムとかとなんかこう 話したんだけど、うんうん、だからその時の気持ちもあるし、うん、なんかこうめちゃめちゃやっぱ嬉しかったいまだに付き合い続いてるだからやっぱり多分自分の心の中であったんだろ う, うんなんか、うんうん、もうなんかもうずっと付き合いたいと思ったんだろうな、ね、多分俺が勝手にあの時と変わらない笑顔でん僕は元気だったよん<笑><笑>なんかいいね<笑>うん、うんでうん、もう一回ブブと戦いたいとは言わないけどブブと会いたい マジでうんボブに言っとけよとしたら、うん、いやもうこれ使う使わないもう別として俺個人的にすげえんかありがとう、うん、<笑>なんか正直触れていいのかはいけないのかみたいな部分も俺なんかあったから、うんうんうん、なんか私 も, もう触れて欲しくなかったというかなんかもう自分でもなんか思い出したくないからうわそうだ今になってやっと自分から言えるようになったけどホ本当に、うん や初めて言ったかもしれ全然 で, でも俺も正直びっくりしたよ本当、うん、<笑>にびっくりしたびっくりしたんこんなディープな話が聞けるとかなな話しはい、マジですから、ね、ほにあれはやばい本当に本当にしくじり先生いつか出ようと思ったタ<笑><笑><笑>だけど本当にモーリーとかボブは心配した、ね、誰よりも多分心配したと思うい恐ろしい 大丈夫かてもう う, ん、もう何時ですか、うん、何時です か, なんか何何時時ぐらいかでで大丈夫ろも、用事でない。 うん、でもでも3時半とかでも言ってても ら, えば全然合わせられるる手よ俺う俺るから、うん、うんちゃにうますぎやで。 うますぎ注意報、発令や。あ<笑><笑><笑>特に意味はございません。発令した。美味しすぎる。本当デカ盛り、あ、この白米中国してるけど、大丈夫です<笑> ちなみに前回も言ったんですけど、うん、マックス一口目も、うん、これ赤いじゃないですかうんうん、これ、血、血っとおっしゃるじゃないうんう ん, っんこれ、血ではなく、色素がついた肉汁です、うんうん、あ、そうですよねほらそんな血チチ、血ってじゃん俺もそう思ったんだけど、うん、これ、色素がついてる肉汁なんだってうんな、うん、うんうん、安心血じゃないんだってさ、これうんじゃあ、生臭 さ, さもないですよね貝無、貝無 うん。だだだももんんんって美味味味味味しいい意味ない意味ない意味ないななな意意意全然意味ないい 卵いつバッカンえ、どうしよ忘れてた卵のこと<笑>俺もさ、フワッと目に入ってさあ、や, やべと思ってもやばいっいつでもいいよ、俺さうん今行っちゃおうかなうん、よう一回もいい今行っちゃううんバッカンちゃっていいですかバッカンえ、一回食べたことあるんだよね卵ゆで卵は初初焼きで食べて これどういうやり方が正解なんだろ う, うシェフ、これどういうやり方が正解ですかそうです。ね。一応ナイフとフォークを用意しているので、もう豪快に、うんうん、なるほどちなみに、ものすごい、ありがとう、うん、ちなみに、ね、ものすごい重い Thank you!、うんうん、お皿あるここでや る, やるお皿もらうここにう これね、おも見た目以上に重いよね。うん、見た目以上に重い。ギュッと感がやばい。ここでいっ、うん、ちゃう。うん。うん。うん なん か, あのかまぼこみたいじゃないこれ<笑>なんか鶏<笑>のやつよりも薄いとかちょっとなんかねプ リ, プリプリ薄いでどうしようこれどうしようかなうん全然卵だね、うん、なんか割と普通の卵だなうん、の卵よりもあっさりしてるかもあ確かに、ね、ですね に近いのかな。ゼラチン質がおいそう。う超絶的確な表現になる。<笑>もうそれだよ。もう答えだと思 う,、うん う, んうんうん、それ。ちょっとなんかあの家で作った寒天ゼリーに近い感いです、うんうんうん。あのほぐれやすいです。うん、すごい。ちょっと緩めな ね, ね。なんとなくイメージでなんかちょっと獣っぽい野生の味するのかなと思ったけど全然。 臭みとか全くないし、美味しいむしろ真真逆だわ、うんうん、真逆、うん、これ、ちなみにダチョウの卵って、<笑>いや<ー><笑>それこそ聞いてないわねこれ、ダチョウの卵って、結構あれなんですよ手に入るものなんですか、うん、そうですね、今だと、これも通販であの、ダチョウな ん, てうんだろう牧場から取り出したんですけれども。 季節によって入りやすかったりやりにくいかもうーんへーれてそれ茹で上がるのに時間半くらいうーん、うん、一番う、うんうわ、ん、全然関係ないですし、うん、移動多いじゃ ん,、うんうんうん、飛行機のほうで多いですよ多い、うんうんうん、長距離の、うん 飛行機の移動 中, 中は w i f i がつながる便だったらひたすら普通に w i f i つなげて携帯いじってるえ携帯つながる w i f i えあの国際線で、うん、えマジであの課金すれば課金で課金すればああそういうことねあ<笑> そ, そういうことねああそういうことねあそういうことねああられなくて切っちゃうけどか国際線やと結構ね映画が豊富やし映画めっちゃ見るかも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 あのー、空港ってあの、ラウンジってあるじゃないですか、はいはいはい、あのー、ラウンジあフ、の、ェ、ー、ルトの大食いの時に何回かちょっとはやすのとかあってちょっとなんか、ちょっといい感じのラウンジあるじゃないですかラウンジもグレードあるじゃないですか、うんうんうん、いいとこいいよ ね, <笑>いいとこいいよね多分頭で出てるの一緒のとこなんですけどそうそうそうそうあの、カレーおいしいとか、ね、<笑>しいころね すごいよねあ れ, すごいよねいやあれラウンジってすごくないですか、あのなんかシャンパンとか、ねね、食べ放題、飲み放題のしかもなんかあの成功者の椅子みたいなところぶわっと、ええみたいな、ね、シャンパンかーみたいな、お前誰だみたいな、<笑>勘違いしますよ、勝手にあれ勘違いしちゃう選ばれし者がいけるところ。だって あのラウンジ行きたすぎてもう3時間前空港入るとか全然ありですよね<笑>ありだよねあるあるなんですかそれいやもう気持ち的には全然あるあるっすへ、うん、も結構あれだね、うん、すっとりしてるねなんかクリーミー、ね、な全然食べやすいなんかニワトリ の, あのおでんに入ってるゆで卵ってめっちゃパサパサしてるやん、うん、あんな感じじゃなくてすごいクリームって感じ確かに確かにもう なんか一回ちょっとだけ 薄, い薄くマヨネーズで伸ばしてそれをまた固めたみたいな感じです、うんうんうんうん、あのボソボソってよりはなんかねしっとりだよね、うんうんうん、ペーストっぽいっていうか、うんうんうんうん、確かにそれめっちゃ言ってることわかるそんな感じだよね一、うんうん、回こう混ぜたものをまた干して混ぜたものを固めたみたいな相当食べやすすいですねこれは初めて食べるからふさしい食べ方がわからんい <笑>ね正直の言っていいですかはい 1.5 キロ結構落ちてるうん<笑>やっぱ重量は重量でした、ね、急に来たぞ<笑><笑>胃袋に急に来たぞ急に来たぞ<笑><笑>こうも違うんですよ<笑>やる人間こう違うぞそれだけ騒ぎあのが違うなんかさっきまで余裕かなと思ったら にたのね、だいぶねだいぶねおいしいのダチョウの卵あのラウンジまた行きてえなでもほんとに知らない世界ってあるんですよね自分のえちなみにさ、うん、ビジネスクラス乗ったことあるビジネスクラスはなんかね1回 台湾ロケ行くときにもうビジネスクラスしかなかったって言われて乗せてもらったことあるミスラッチだったやばい、うん、うん。えもうちょっと聞いていいですかです俺エコノミーしかないんですけどファーストありますファーことないな、はい、うん、えこの中でファースト乗ったことあるこいらっしゃいますかいらっしゃらないですか<笑><笑><笑>、えーえー、いいえ。い ファーストってどういうい感じ<笑><笑>やばいいんすすかか、えー、ゃあじゃデルタとかわかんないけど。 それやばいな。これはすごい。え、いつでも。だってどう前にんえ、あのー、ファーストって価格帯って。どのぐらい、え、すごいんですか。まあ、場所にもあると思うんです。例えば、あのー。エコノミーの何倍とかわかんないんですけど。え、ちょっとお時間あったら調べてください。えーちん、じゃ。 次、もしタイに行くとして、みんなでうわー、ファーストクラス 乗, 乗せてくれたりとか、この代表、頑張るし、<笑>もうもやぶさんが来てくれるなったら、頑張ります、乗りたーい、<笑>ファーストクラスできたい、最悪、僕、泳いでいくんで、僕の両選も使ってください。<笑><た><笑>行きましょう泳いで<笑> そしあの途中の南の島とかで寄り道してるかもしれないですけどちょっと大食いしてる大食いしてる大食いしてあの賞金稼ぐわ賞金稼ぐほんまにやってそうえ価格すごい興味あるな、うん、ファーストっててかファーストってどういう人が乗るのうーんマジでどこどこの社長さんとかそういう感じ、うん、めちゃくちゃ気になるわ、うん てか、乗り口一緒なのかな、そのそもファーストの話と。どうなん秘密の扉ありそう。ありそうだよね。<笑>ありそうだよね。<笑>うん、乗ってみてい、ファーストー。乗ってみたい。なんかね、お部屋みたいになってたりするらしい。えー、そうなん。うん。俺のイメージって、うん、ちょっとビッグライニングがすごい椅子があるみたいな、そういうイメージない、ねうん。部屋。なんか。 んなかっこかんけどシャワーが各席に付いてるみたいえ嘘かなえマジでえでもそうやって話が出るってことそうのあるんじゃないのうウソやシャワーってベッドあってなんかもうホテルの部屋みたいな今、まあ、タイのバンコク、まあ、東京からバンコクまで向かった場合の、うん、ファーストクラスの大体の外柵があって エコノミーいくらですか。エコノミーあ、エコノミーは分かった。エコノミーと、うん、あのー、ファーストの差を知りたいです。ビジネスと何倍ぐらいかも、あれでれ。東京からタイに行くのとタイから来る方に東京に来る、うん、同じファーストクラスだとしても東京から向タイに行く方が四倍ぐらい。え？え？なんで？タイがタイから どういうこと？夕方です。<笑><笑>曜日とかだかな。ああ。でもえ航空会社一緒でも。ものすごい興味ある、ねうん。結構違い出ますね。うん。とってもこのサムラチャンネル、うん、一回ニューヨーク行ってるんですよ。うんうん。 イクルスエフキさんペッパーランチさん撮らせてもらっててうーんいいなーたまたまその時に一ノ瀬社長いて写真だけ撮らせてもらってき捨ての僕帰りの帰りの飛行機一緒でしたうーん<笑>う社長とか言ってパ<笑>ースだったやっぱーっパーだったっつってえっとりあえず俺の俺のあのフロアにはいなかったい<笑>なぞいなぞ 日本から、はい、バンパーでエコノミー、大体です。ね。エコノミーで、東京から行くと、約、まあ、二三万。うん、約二三万。<笑>で、ビジネスクラスやったら、うん、東京から帰って、約十二三万。おお。え、待って、待って、え、ビジネス、そんな跳ね上がるの。はい、すごー。で、五倍ぐらいってこと。ビジネスで。うん。それで、えっ、ー、と、ファーストクラスですね。 東, 日本東京から体約80から90です。フフーーートクラでですち<笑>ちょっととまっとととて、止ままうううけどって道道うえ、それれニューヨークで い, ていいいか分かりました、うんうんうん、気にになる<笑>サムライティングでこの純粋い今の あ, れちょっとあの れ時間あれだったら、もし抜けても大丈夫、うん、あれ行くなら、あの大丈夫<笑>ちょっと予定より長く な, なってるかもしれなニューヨークですかはいエコノミビジネス、パースにすると めっちゃそっちに毛が取られてめっちゃ食べ方ボロボロになって。<笑>俺ももうひっちゃがみちゃになって。毛がきじゃない。食べ方下手がみになって<笑>。 時間に食べる食べる。べる<笑><笑>卵すごいね。想像以上。食べやすいけど重さは裏切らない。うん、これ本物だわ、うん。このブッシュは本物だわ。うん<咳> <笑> お, いい<笑><る><笑>おじいちゃん大丈夫だよ頑張るぞおじいちゃんみたいなロケもしたねあっしたね懐かしい特殊メイクでうん懐かいあ<笑> 続き、エンジンジますううんた ら, 俺食うから、らかいい全然、マジで、マジ で, マジでなだ、うん、時間があれさらここで巻きで食うわ。うんうん の範囲です<笑>でビジネスクラスでやったら片道で日本中ニューヨークで大体560万うわ え, え待って待って今がビジネスビジネスですんでちょっとでファーストに関しては明確な数字がなかったんですだい大体片道<笑>東京とニューヨークですよファーストクラス200万です こかかかららのでです、ね、バクラスやったら道200万った道万万てことは、うん、200万の何何があるんだよそう、うん、何を我慢すれば乗れるかなって。 そうかも乗る前提の方がです。乗りたい。結構いい新車のバイクとか買えますよ。200万。車も買えちゃうね。全然買えるよね。超高級お寿司屋さんで爆食しても多分そんないかないね。絶対いかないと思う。<笑>どんなに食べても、うん、どんなに食べてもずっとそんないかない。ね。 百万円も期待いけないと思うよ、うん。ご飯だけど、それ無理やんね。うん、せいぜ い, い、いいとこ、頑張っても二三十万ぐらいだと思うよ、んうん。そうんう。んうん。うん。<笑>ええー、乗りたーい。やってみてな。 このサムラ イ, ーイーティングがマストストーニーぐらいのでかいチャンネルになったらそれも実現するかもしれないあります、ね、頑張ろううん頑張ろうでもそれで連れてってもらえるん、ね、で頑張ろうもちろんだよ、うん、みんなでパックラスうんうん多分僕らああいうこやった<笑><笑><ス>でじゃあパでちょっと気まずい降りた時盛大に文句言います<笑><笑>首痛えこ<笑><笑><え><笑> あのみみしたかそれ片道ですか頑張って200万食べてもニューヨーヨ納豆ないえば多分。 正直俺乗れるかもって思った<笑><笑><笑>動揺してる動画てるいい動画めっちゃ出ちれば無線じゃないんだって思ってると思うちょっとリアクションに困るだけじゃあですか<笑><笑>リアルだお<笑><笑>今の使ってる絶対にっ<笑><り>す<笑><笑><笑> ででででも、うん、一一いいいいいいかから生行っっっててみたすすねね、うんうんうん、本当に、うんうん、思い出作りりうかうんうん、面白そうですよ、ね、とてもいいとう翌日朝早やぱ<笑>、ね も, いい も, ねね、もうそれこそあれですよ。 楽しみの一つというか、うん、時間がやっぱもったいないって思っちゃうからめちゃくちゃいいね寝坊されてたけど寝坊は今のところないかな、うんうん、あ逆になんか食べなかったな大会のほ、うんととつあげる大会とかの前日夜とか食べないっていうのを選択した場合翌日食べれることがある逆に食べれない こんな胃袋広げたほうがいいかもああーなるほどなんか伸ばしとくと多分2日3日伸ばしても実際そんなにはかんないと思うんですよだけど精神的に落ち着くというかあなるほどなるほど のちゃんと伸ばしたし。うんうんうんあ、それ、それそれそれ。胃袋柔らかくしてできてるねーっていう。そう。スポーツの、あの、あれみたトレーニングみたいな感じで、準備運動。そうそう、はい、前日サボったからって、次の日ダメなわけじゃないけど、みたいな。結構メンタル的な。うんうんうんうん。間違いなく、あの、いいパフォーマンスの追い風になると思います。 どうに、ん、か、結局、沈むとこしょうがない。逆にそこ以外ないよね、うん。なんから、ドエムの人が多いね<笑>。<笑><笑>ちなみに、もやちゃんは。激辛が、すごい好きらしいでしょ、うんですよ。で、一回聞いたことあって、その、痛かったり。うん 味わかんなかったりしびれて、うんうんうん、巻いたりして、いやそれなんそれどこがいいのって聞いたことあるの？はい、あの辛さの刺激ですね。さらなんかそうなってるなんかなんか自分がいいみたいなこと言って言っとると、<笑>ちょっとあれどいう俺未だにあれ理解できないんですけど、<笑>あれあれ何なんですかあの？辛いから辛いからいいみたいな、そうなってる自分がいいみたいな。そう、なんかこの辺が燃えてて、<笑>ってなってるのがいい。わ<笑><笑>かんない。<笑> マはお同じ大食いだ、ね、い俺もつらい無理ですよもううまーっ何 か, ないなんか過酷な状況でいいなって思うのは大食いで辛らい時、うん、苦しくなってくればくるほど俺はテンション上がるうわ、えー、すごいなんかトレーニングっていうかあ俺成長してんだなよみたいなす ご, ーすごいいだから大食いの ファイトに関ししててては、は食食いい切れるものを食べててものべ安心はしないです絶対にうーんでも食べきれないものはといろいろ問題もあるからっていうのはあるけど、うんうん、正直言うと食べきれない量の方が俺は安心しますねう 負, け負ける方がなるほどなるほどうーん可能性を感じるというかうん結構ポジティブなでももうなんか安心してないです逆に 同じとやさんのその辛くてあってなってるときいいってなってるのはどういった感じなんですか てる感じ<笑>ちょっ と, <笑>ょっとマックスさん、分かれ分かれ今俺、マックスさんの気持ち分かるかもしれない一回<笑><笑>の反中かあれひょっとしたら、なんていうのちょっと、お酒に酔ってきたみたいな感じなんか、そのなんかこう、うん、自分のコントロールできないというかちょっと、うんうんうん、ちょっとなんかこう、ふわっとするなみたいな<笑>そうそうそうちょっと危ない薬みたいなこれ<笑><笑><笑>大丈夫ですか大丈夫ですか<笑> 可愛いらしいでしょ、お前あたちゃんこんな感じで、<笑>ずっとこんな感じなんですよさ<笑>っき、ね、俺ね、うん、あっちにユーモがいるって言われてこっち見たなユーモいたたぶいないと思うんだよユーモ見に見てきてユ、うん、ーモさんユーモさってなってあれユーモいないよねいなかったいないいないいないいないいないいな い, い, ない、うん、あ、なんかね、今見てる間に結構食べた あマジでうん でもガツガツな感じマジすごいからホンに。えー う, も、うんうまい<笑>ね、この豊富なディッシュんだけいろんな味のバリエーションあるから全然飽きない。あ、そう飽きが来るのか では、うん、お肉もりもりプレート、うん、完食しました。美味しかった。はい、うん、がっつりお肉を食べた後は。うんうん、オリジナルなデザート。いただいちゃいましょうということで、ショートケーキ800グラム登場だ。よいしょ。そ<笑>うすね。うふー。持ちます。持ちます。 でこれもらっんとだあじゃないあ の, あの、はいであこれ真ん中に。 文字のなんか説明のやつ、やるあ確かにあ、ね確かに。確かに。はーい。ーストビーフ、お肉、目が盛り。なんだ、なんだろう、さっき。<笑>お肉の目が盛りが。食べ終わったので。デザートのショートケーキでーす。じゃじゃーん。八百グラムありますー。これも手作りだそうですいただきます。うん、全然喋っちゃってない。いやいやいや、ねうん、このままの流れでいっちゃいますか。 したらこれを二人で。ということなので、じゃあ魚で姫入刀をお願いします。 ーキーー食べたおっ来たよ Thank you! 結構ね、重いなんかね、ちっちゃいかなって思ってたら、正直えっ、めっちゃ重くないこれめっちゃ重いどういうこと結構結構ですよ、うん、ありがとうございますま こ, これ、結構重いっすよ詰まってますねなんかあのー、ゼリーとかいっぱい入ったあのー、なんかお中元みたいな重さですよ、これ確かに、<笑>あの方なく<笑> あるよねレ、ね、レンガレンガガらいあああるるる、本当に効になっ た, ただきます。 ね、うんお肉のスイーツ最高それだよね結のスポンジはしっかりです、うん、うでふわふわじゃなくてああなるほどだからこれはね見た目の普通のショートケーキよりずっしりきそう食べ応えがすごいありそうん、なんだんかパウンドケーキにしたいねうん 猫が一度もケーキを食べてるっていうこれ以上の絵だってあるんですかね世<笑>の中ないですよね。ですよね。こ<笑>れこれ以上の絵はマジでないと思う。なんか俺のイメージでアイドルの子は好きな食べ物なんですかって言われたらもう絶対に答えるのがいちごっていうイメージなんですよ、ね。<笑>まあ昔のイメージなのかもしれないですけど、だから俺の中でこの理想像なんですよね。なんかこうアイドルの子の。 理想像というか偏見というか<笑>。<笑><笑>偏見級の理想が一番。ここは偏見だよ。<笑>確かに一番回答的に正しいかも。いちごっていうのが一番可愛 い, い。リアルリアルリアル。<笑>リアルやぞ今の会話。リアル美味しい。でもどうなんですかねアイドルの。 世界も結構やっぱ変わってきてるんですかねそのなんか例えばそのなんていうんですか美月のためのんですかしば漬けですみたいなうんみたいな<笑>でもそういう子もありみたいなうんうんうんなんかそういうのあるよね何か多様化確かに昭和の時代はケーキって言わなきゃいけないっぽかったって平成になって何だろうしようかなとかいう子が可愛いってなったりとか周り結構いるそういう子ううん、うんいるううん、うん あのえ 好, きな好きなキャラクターなんですかみたいな、なんかポ、うん、ムポムプリンみたいな、うんうんうん、なんかじゃなくて、好きなキャラクターなんですか暴れん坊しよわ分かんないでしょ、分かんないでしょ、<笑>なんかそういうイメージ、<笑>俺の中でそ。そういうことですよねその、答えるであろうところではなく、全く違う方向で答えるみたいな。それでったら、もやしさんもそのアイドルのカメ パッと見ないじゃないですか。うんうんうん、でも、もやさんはオーブアイドルっていうと、なんですかね。パッとアイドルで想像されるものでは全く違うじゃないですか。はい。すごい多様さが広がっているな。しっかりお仕事してくださる、はい、はい、うい、んうん、はい、はい、はい。ええ、あきさん、なんかアイドルやりますか。はい。<笑>振りましたね。<笑>やりますよ。<笑><笑> こ俺マジでエラバレシの曲踊りますよ<笑>あやますあそれからイケてるハーツの曲踊りますよ<笑>あイケてるハーツじゃないでしょダッシイケてるハーツって何ですか後で押してあげますよあのイケハってってくださいイケハあのにじかちゃん推しですからイケハずっとってるもんね俺もあの嫁さんも大好きな、うん、このもうやつなん、なんてお友達グループのな な, なんんつうのそうそう姉妹グルー プ, ループ、うん、イケてるハーツ ハーツンと言って、すごい好きなんですよ。僕の奥様がのニジカさん、うんうん、あリーダーの方ですか。間違ってるんですか。うん、最年少だけどリーダーのほがいて。いとあ。うんうん。あ皆さんお？うん。マ、うんうんうん、ックは結構さん。ん ライブ来てくれて、くれなんかタオルとか買ってくれるやんでそれを動画で頭に巻いてくれたりしてるとめっちゃ嬉しい<笑><笑>ちょいちょいもんやずのタオル巻いてくれてるまず理由があってなん、はい、でかわかんないですけどいろんなタオル持ってるんですやっぱ髪の毛長い時って邪魔だから結んであの髪の毛邪魔半分ハゲ隠しで半分でハゲをかけてやってるんですけど<笑>まあデビューする時もつけてらっしゃいましたやってるんですけどその。 でかかんなんんででかかわすよ結果的に燃、はい、関係のタオルを巻いてる時っていいてててるるっパフォーマンスでてるんできんすよ例えばうれしいイベント出てたらすげえ会場が盛り上がってたりとかうーん自分が い, いっぱい食べるたりとかいいパフォーマンスができた時が多いんですよだから俺の中で勝手に当たりタオルになってるんですよだから燃やあずのタオルはなるほどなるほどなるこれマジですようれしい今までなんだろういろいろあんな燃やあずのタオルもあるし、うん、あとはブラックキャッツだっけ あれとかもあるし。何何。あとね。聴いてくれるんめっちゃ嬉しい。ムラズのライブに行くとね、確実に一回僕恋にしますね。<笑>必ず終わった後に、はい、あそこのあそこで何々歌ってたあの子誰？<笑>えそっち？<笑>でもこれこの話続きがあって。はいはい、例えばなになにちゃん可愛いって言うじゃないですか。 ちゃん可愛いっていうのを嫁さんも一緒に行 っ, ってるんで、ハミこさんも一緒に行ってるんで、それをもう別に言うんですよ、ね、俺、普通に、そしたら、え今頃気づいたのって言われました、<笑>俺より嫁さんの方が先にもう可愛いからみたいな、<笑>でも遅いんだけどみたいな、なるほど、先に行かれてた う, うそういう感じ、だからそんなこと言っても怒るどころか、逆に魅力気づかなかったの、あなたみたいな、そういう感じの怒られ方します。ななるるほほどどですすいらだか愛がごんよ 悔しいようやく気づいたかとだってこうやって話しておりますけどはい、なんだけな年末お世話になってる飲食店があってそこの人ところの忘年会行ったんですよ、うん、まだあのチビマックスが生まれる前ああはいはいはい行った時にその奥様呼べないみたいな、うん、あいいですかって呼んでそ、はいあのー、仕事っていうかこうお世話になてみんなでなんかジョジョイヤーさんが食べたんですよねなんで打ち上げ行こうって言ってキャバクラ行ったんですよ キャバクラ行ったら、なんか、俺よりもなんかこう盛り上がっちゃっててやる、何みたいな、今度、本締めで一人で行きたいんだけど、女の子来ても大丈夫かな、一人でみたいな、<笑>い<や><笑>そういう感じみたいな、ガッツですね、だから結構面白いです、相当トークが外れなので、ね、ギャグでガールズバーとか行こうかなと、か言ってきなかった、普通に言いますか、<笑><笑>いや、別に俺、興味ねえから行かねえんだけど、みたいな、本当、器が広い方ですね。うん そ う, いうタイプですまして奥様まのお話僕初めてほぼほぼ初めて聞いたかもしれないお人柄というかうんなんかねマックスに対してめっちゃズバズバ言うよね、うんいからうん、あそうなんですかすごいなってるツイッターとかでこうお料理だったりとかそういうのは拝見してますけど、うん、そういうふうにズバズバ言われる方 な, なんでもすねで も, でも た今までのズバズバで一番ハートに刺さってるのは私マックス鈴木の奥さんになったわけじゃないから鈴木隆真さんの奥さんのとことお っ, <笑>めっちゃええとかってめっちゃお疲れさまお帰りなさあ、お疲れさん、お帰りなさいお疲れ<笑><笑><笑><笑><笑> めっちゃええところで買いましたね。で、えー、しかも、まあまあ、なんかいい感じのいい感じ、うん、熱いセリフやって、まあ。あの、あれなんですよ、鈴木孝正のことを好きになかったって言って、はい、別にマックス鈴木のこと好きになったわけじゃなくて、鈴木孝正のやつが、はい、あす<笑>すさっさりと後悔すて。マックス鈴木のこと好きになったわけじゃないかなっていうのは、言われたのは、いまだに、く、くさっとこう、さらっとさ、あの、うん、やっぱり。うー嬉しいっす。なんかシチュエーション。 シチュエーションとかあったんですかどして無理だったら、いや、いいですよそれこそさっきの話のがありますよ2016年の暗黒期ですよ、はい、で俺と、こんな俺と結婚してよかったのみたいな大食いも弱いし、何もないしみたいなに落ちてる時にですよねあなたとなんか感じはしないかもしれないけどって言、はい、もうね、もうね、本当に嬉しかった本当にしかっ本当に嬉しかった なんかね、今言わなきゃでその感動忘れないしグワーッとなるやっ思い出すことでも、帰りにしても思い出すんですよで、テンショングワッて上がるじゃないですか逃げ帰るじゃないですかそしたと普通に<笑>いいか、先っき怒られてはただいまーって言<笑><て><笑><て><笑><て>たら<笑>なもうテンションが張りまくってるからこっちは も, もう、感謝感謝みたいなただいまーって言っいいか、早く怒られ て, て<笑>あ、はい、はい、アニコさんくせーもうほんとそれじです。 んんんんるるじよ好きににになななっっっっったたハコゃのののこことと、とととうう素敵人ででですすすすすねががてててててああさささトークれいいいかかご嬉しそおず言思もう終わりました。 早っでもやすさんもももう…<笑><笑>なんかやっぱりね、もやさんっていう存在があると、いろいろ喋りたくなりますね、自分の歴史とか。いや、うん、なんか結構いろいろと聞けて。私も初めて結話とかと聞いいろろ <笑>今日一の見どころでございごちそうさまでしたありがとうございま す, い, ま す, い, ますいやもう最後までありがとうございましたうまどうでしたお肉からのケーキからのって感じでしたけども美味しかった何より美味しかったし、あのー、しかもいろんな話聞けたのが面もかったもう個人的に なんかその今までそのデビューから今に至るまでのいろいろな歴史をこうやっぱもやずって存在がいるとやっぱそういうの話したくなるしどうしても出てきちゃうんですけどより濃く話せてなんか改めてこうゼロから一にの時の話とか思い出してこっから先のビジョンもちょっと考えるいいきっかけというかいい会議になったなって個人的に験をってます本当にありがとうございました。ありがとう。マクさんいつも以上に言葉が多くて面白かったです。本当にちょっと言い方ごちゃうかもしれないけどナチュラルなんですよこれ。 すごもう忘れるときってもう楽本 当, <笑>本当に。なんか<笑>、えー、兄弟いないけど妹みたいな感じなんですね勝手に思ってます僕は勝手にっ<笑><笑>と思ってる、ね、お兄ちゃんおらんけどお兄ちゃんみたいな感じで。楽な感じお互い勝手に共存したですそ う, そうです今後、うん、結構今動画もやられてるじゃないですか、うんうんうん、なんかこうやりたいなとかって思うこととかあります、うんうんうん、えっ、ー、やっぱりこうまたマックスと一緒にやりたいなっていうのがまずあってしいねーあーえ次やるとしたら何食べたいそしたら すぎるとしたな何がいいかなやっぱお肉いったから麺とかでも俺個人的には、うん、俺もまたコラボしようと思ってて俺個人的にはやっぱり最初に会った時のがお寿司だったんでお寿司個人的にはやりたいなってあなるほど出会いのまたそしてちょっと話したいなってういう昔のを思い出しながらもう一人ぐらいいてもいいかもしれないですあいいっすねしんちゃんとか <笑>リアルだったもんね、えー、リアルタイムにいたからいたいたそうなんですか、うん、そうなんですよその戦ってた相手の一人だったので、ね、そういうのもありかなね、か、あれあの時中村佑二さん、翔也さんえ、誰だ佑二 さ, さんかなんなら佑二さんがいいない二さんがいいないいなって言える立場じゃないけどね代表、代<笑>表<笑>うまくお願いします代表<笑><笑><笑>そんな感じですか ね, ねあと、あれ海外行きたい海外行きたい行きたいはいタイ、はい、オア、ベトナム、はい、タイ、オア、ベトナムわかりました。うん<笑><笑> 代表よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。うん、これあれですよね。あのモちゃんのチャンネルも言ったらいいですよね。モちゃんのな何チャンネル？えっと普通に萌エのあずきで検索したらなんたらチャンネルみたいなのつけてなんつけてなくて、うん、萌エのあずきのチャンネルも見てください。うん、見てください。概要欄のこチェックです。チャンネル登録してください。いいねもね。いいねもね<笑>